ハハハハハ 古<笑>見さんをはじめねみねさんやおとりさん親交のある女性の友人からももらえなかった人気なし只野くん人気なしお、うん、帰りお兄ちゃんチョコもらえたっっ兄ちゃんもう じゃん出しね分かったとりあえず怖えあエっあンデっ帰るんですか お気をつけて! ¿Eso fue todo? 何期待してんだ僕は別にもらえなくても普通じゃないか<笑>でも古見さんに嫌われてなかったらいいな「no、llore ni cuando colgaron a mi padre por robar un cerdo! Pero ahora、sí. <笑> Dios mío, creo que tengo que pellizcarme para ver si estoy soñando. ¡Ay, caramba! ¡Es real! Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Tomás, ¿teis n o c o a a t a s t e c r mi tay de esta si? ¿Son.? n e b e m o mora é なくて? ¿1 a q u í la mete? 僕何が言いたいんでしょうおグラノ。コミさんからチョコがもらえて、その想像してたよりも何倍も嬉しかったです。<笑>おお。コミさん。え、急にコミさん。え、あ、もうもう暗いですよ送っていきますよ。コミさん。